次に危ないジャニーズがぶっち焼けた。スノーマン優先意見無視方針強制。最新インタビューで森本慎太郎、気が腐ることもあった。k n g o p s の高橋海人24都シクストーンズへの森本慎太郎25がダブル主演を務めるドラマ、だが情熱はある日本テレビ系が4月9日よりスタート。 エンディングではシクストーンズへの新曲、こっから、がサプライズで解禁され、今後の詳細情報の発表にも大いに注目が集まっている。そんな話題不当のシクストーンズへのコーチ夕晴れ、29、京本大が、28、田中いつき、27、松村北斗、27、ジェシー、26、森本の6人が、4月11日発売の、週刊女性。 シフト生活者のグラビアンジンタビューに登場。4月15日の京セラドーム大阪を皮切りにスタートするグループ初となる単独ドームツアー、完成の法則インドームを前にした心境などを明かしている。その中でも驚きなのがここまで6人で走り続けることができたことをメンバーが赤裸々に語っていることなんです芸能プロ関係者。 近く、何なんだろうって気が腐ることもあった。ジェシーは、次はシクストーンズがデビュー、と言われ続けた日々があり、嬉しかったものの、プレッシャーも感じていたとコメント。今日もとはジャニーズ JR、うちユニットとしてアリーナに出演しながらも、先輩のステージのサポートにも回っていた日々を振り返った。 さらに森本は自分たちが置かれている立場は何なんだろうって気が腐ることもあったとしつつメンバー同士が喧嘩することはなかったと明かしている。そして同時デビューを果たしたスノーマンも同じだとした上でいただいた仕事を大切にやっていこうという思いで続けてきたと語り、これにジェシーもそういう時期を経験できてよかったです。と同意していた。 また、コーチは、僕らには一生を支えてくれる人がいる、とファンの存在が大きかったとし、ドーム公演でそのファンご番人と会えることが楽しみです、と力強く話している。特に森本さんの発言はこれまで関係者の間で言われてきたシクストーンズへの苦しみと一致する部分があるんです。 メンバーは自分たちの意見がなかなか通らないことに不満を抱いていたと言いますからね。全能。資格退場者続出のジャニーズで、次に危ないグループ、ガシクストーンズだという報道も、ジャニーズ事務所からは2022年10月末に滝沢秀明氏、41、が退場。5月2日には元 V6 の三宅健、43、が退場することが発表されている。 また、同月22日には、キー・エヌ・ジー・アンドプスから平野市要26、岸ユータ27、神宮寺ユータ25が脱退。平野と神宮寺は同日に、岸は今週に退場する。さらに JR 内ユニット一ッパーチッ RS も年内に退場することも明らかになっている。退場者は今後も続くという見方は強く、K I i 例の北山博光。 37、A のアホか、2022年12月 A の、主幹ふみはる、文芸春秋、日品運営 ン, ン次に危ないジャニーズ、として名前を挙げられていた。記事によると、スノーマンと共にデビューした当初、情報番組で彼らを取り上げる際、局の上層部が、シクストーンズの名前を先に出せ、と通達していたという。 ところが、今ではスノーマンの方が圧倒的な人気を誇るようになっている。3月4日には、ジャニーズ各グループの事務所公認のグループ別新年度カレンダーが発売され、楽天ブックスランキングやアマゾンのカレンダーの売れ筋ランキングなど、各サイトでトップを飾ったのは金プリで、時点がスノーマン、にわ男子、そしてシクストーンズをと続く。 視覚自分たちの意見が通らない苦しみ、前での芸能プロ関係者が続ける。ただしくストーンズのカレンダーは、キンプリやスノーマンの半分程度しか売れていないそうなんです。こんなに売れてないの。と、ジャニーズの上層部も驚いているほどだとか。 それに、そもそも今のジャニーズ事務所では、藤島ジュリー稽子社長と、娘で将来の社長候補だと言われる A さんに気に入られないと売れない、売ってもらえないともっぱらです。滝沢派だったスノーマンとシクストーンズ、スノストは、事務所内で、されない立場にあるものの、スノーマンとは人気と実力、そして売り上げでトップグループの地位を築きました。 一方のシクストーンズ王を、基本的に自分たちの意見が通らないそうで、メンバーがこういうことをやりたいやこういう感じの歌を歌いたいと主張しても、上から降りてくる方針に従わないとならないといい、そこに強い不満を感じていたと聞こえてきています。資格インタビューで事務所上層部への不満を強うワニ ?2020 年1月の同時デビュー前から、 ほぼ同世代のスノストはセット売りをされてきた。事務所上層部からはスノーマンはこうやるからしくストーンズをこうでといった指示があるなど、セット売り上の色のつけられ方もあったみたいなんです。特にデビューからすぐの時期はその傾向が強かったようですね。 そういった面も含め、森本さんは気が腐ることもあったとローラしたのかもしれませんし、ジェシーさんたちも森本さんの言葉に同意した可能性もある。もちろん、シクストーンズとスノーマンの中は良好だそうですが、事務所から方針を示されることがたびたびあり、嫌気がさしてしまうこともあったのではないでしょうか。 インタビューで森本さんはだいぶマイルドに表現していますが、かなり不満が溜まっていたのをぶちまけたとも受け取れます。ただ、週刊誌のインタビューに自分の気持ちがしっかりと出せるようになったという風うにも考えられる。ここに来て、事務所内でもシクストーンズへの扱いが変わってきたのかもしれません。前での芸能プロ関係者、近く、シンスイートオムエイス。 に進化を遂げて新たなステージへ気が腐ることもあったという時期も6人が争うことはなく、そして多くのファンに支えられ、シクストーンズはドームツアーを開催できるほどのグループへと成長を遂げた。次に危ないとも報じられたシクストーンズですが、メンバーそれぞれが活躍。 さらには、グループの一体感も今まで以上に高まっていて、シンシストーン・エッセと生まれ変わり、危ないグループから脱却できたのかもしれませんよね。全能。シクストーンズを反骨精神を持ちながら、独自の進化を続けていく。近く、高校時代を一緒に過ごしたかったから、森本慎太郎、山里涼太の学生時代、な制服が激ハマりな爽やかショット。 森本と高橋が出演する、だが、情熱はある、は、鳥羽総合アン ド, ドラマランキング、で一位を獲得。2023年を代表するドラマ作品になっていくことが予想される。